はい、えー、本日2回目のステージとなります水戸範囲長坂井連です、えー、先ほど1回演舞したことによって踊り子も、えー、体ほぐれてきていると思います先ほどよりもっともっと激しく埋まっていきたいと思いますどうぞ5 0 0円のほどよろしくお願いします 生きる明日をつかみ取りいざ 机にも積み重ねてきた敗北が決して折れることのない魂を切り取られ宇宙の明日をつかみ取れ斧が力でその道を切り開けここからが勝負だ ありがとうございました。ありがとうございます。はい、えー、ありがとうございました。